キングピス神宮寺ユータメンバーを語るアうら羨ましい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。結成から約8年、デビューから約5年を迎えるキングピス。発売中のベストアルバムミスター・5には全シングルの表題曲や新曲ビューティフルフラワーが収録されている。 お互いを知り尽くした今だからこそ語ることができる、それぞれの魅力や個性。メンバーが自分にとってどんな存在かを改めて聞いてみました。人牛児ユータ25。メンバーは自分にとってどんな存在魅力やかっこいいところも教えて。騎士ユータ27。矢印。とにかく面白い。最近、わけわからないくらい噛むんですよ、章。 でも、髪形はいつもいけてます。神宮寺以下どう平野史二26、矢印、趣味友達。車にバイクに古着に、共通の話題が多いんです。力持ちなのがかっこいい。長瀬二24、矢印、ガリガリ友達、章。二人とも太れない体質なんですよね。足の細さとか似てると思う。 橋山、24、矢印、よくスニーカーの情報交換をします。一緒に会に行ったこともあるし、絵もダンスもセンスがあって羨ましいです。女性自身2023年5月9日5月16日合併号。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、